さあ 「僕らの想いを届け」「ラララララララララ」「音, <楽>音<楽>がむしゃらな希望」「ラララララララララやせ心はもや Thank you. つれよつれよつれよつれよつれ天空知らせ屋レントエイジャーでしょありがとうございました<笑>札幌の皆さんよさこいソーラー祭り復活おめでとうございますこれからも素敵な祭りを皆さんでどうか盛り上げてくださいありがとうございます<笑> ありがとうございました。